ふ新しい指揮官かどこまで興味をそそられるかちょっと期待してみるわ日本指揮官56式自動補導1型だよ全ての敵を殲滅してあげる、ね もう一度活躍する大た確認しましたあなたが私の指揮官様ね指揮 官, 指, 揮指揮官は うん資料の情報と一致してますね私はサスタバツーワンです私のことはあまり気にしないでください